皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2月28日、魔剣士、魔剣士、魔剣士、天地雷鳴士の構成で、バンマの塔が全部いけるらしいです。私は、この構成でいくバンマの塔を処理しきれてませんが、バンマの塔がいけるなら、試練の門もいけるんじゃないかということで、試練の門をやってみています。ここまでの相手は、難なく倒せました。問題は、最後のこのキノコ同士です。 カカロンだけで回復が間に合うのかとても心配ですバンマの塔と同じく呪文攻撃がきついのでマジックバリアを使っていきますビオリムも使って魔剣士のサポートに徹しますこの辺は本当にバンマの塔を意識した立ち回りですね結論から言うとこのバトルは1分22秒で勝つことができました カタロンの気分次第というのは間違いないですが、全然大丈夫ですね。天地雷鳴詞で行くのが好きな人は、この構成で試練の門を回ると楽しめると思います。危ない場面というのは、ここのことです。ちょっとヒヤッとしましたね。でも大丈夫でした。というわけで、バトル終了まで適当に流します。ここまでのご視聴ありがとうございました。